色彩2回目の演舞となりますえ今日子どもの日ということでですね、えー、色彩子供がたくさんいます元気いっぱいで演舞したいと思いますので、えー、子どもたち元気よく編にしてくれるかな元気いっぱい頑張るぞちょっと声がちっちゃいんじゃないもう一回行く I'm gonna eat you 記載の皆さんありがとうございました